今日は、ふるえんさんの小太郎さん。今日はモミジの寄せ植えですね。これは。楓ですね。まあ楓。すみません。あ、楓、はいはい、です。すみませ ん, <笑>ません、はい。こんなに伸ばしちゃってるんで。うん、はい。本当はもうちょっと背くやった方がいいんですけど。はいうん、まあ、伸ばしちゃうと、枝が太くなるんですよね。はい、その分栄養を通るんで。はい、まあ、太くなっちゃうと、葉が落ちたときに、結構見苦しくなるんで。なるほど。はい。まあ、枝先に行くほど細くなるっていう感じで、細いですよね。で、これ伸びちゃったら、太くなってる。 まあ、こうなっちゃうとやっぱりまた次伸びたのもまた太くなっちゃうんで、うんまあ、これを止めていくのがめつみっていうんですけども、はい、太くなっちゃったところは切り戻したりうんうん、うん、してまた出させ直したりっていう作業をしていきます、まあ、それついでにハスかしですかね切りながらやっていくんですけども中がどうしても葉が多くて日が当たんなかったり風通り悪くなって弱っちゃうんで主に大きい葉っぱを取って中に日を当てて風通し良くしてあげる、うんまあ、それがハスかしですねこれが一番 の作業ですかね、今回目を止めて葉っぱを透かして枝がある程度見えてきたらごついところを取って切り戻してあげる、はい、そこまですれば完璧ですねでこれをまあ大体月1回ぐらいですかね、まあ、元気な木はもっと伸びちゃうんですけど厚、うんうんうん、くなればそんなに伸びとかなくなるんで大きい葉例えばこういうのが大きいなと思って取っちゃうだけですか、はい、取っちゃっていいですはいそうするとまた下から出てきますのでこれが必要なるほど、はい、これがまたちっちゃい葉っぱになってるんですよへえーはい そうすると、まあ、こういうちっちゃい葉っぱで止まってくる。はいなるほど。葉を小さくするための作業。そうですね。す葉を小さくして、枝を細くする。枝を細く出る杭を打つ作業。出る杭を打つです。社会の縮図 は, はここに。そうです。バランスをよくして<笑><笑>まあ、大体のこの形ができてるんで、ちょっと面倒なんで、バーって切っちゃってから。よくみたい、やっちゃいますけど、ねはい。はい。時間かかりますので。 こう伸びてるところをどんどん切っちゃってるって。ね、とりあえず輪郭だけやっとかないと見えない。な<笑>これ一個ずつ丁寧に引っ張り出して や, やるのもいいんです。うん。それはそれで。これ時期的にはいつまでこれできるんですか。まあ八月九月ぐらいまでですかね。あまあ、伸びてこなくなったらそんなでもないんですけど。なるほど。結構伸びてこなくなってもやっぱり日が当たると硬性して枝が太るのでうん葉っぱ半分に減らしたりちょっとしないと。なるほど。あんまり。 遅い時期までやると今度は紅葉がね、うんうん、シーズン入ってくるんで楽しめなくなっちゃう。そうそうですね。えじゃあ3月ぐらいから毎月行ってこれをやっていくってことなんですか。3月はまあある程度本当にちょっと伸びてだけですけどね。はいはい、まあ4月5月ぐらいから、ね、メインになってくると思います。5678。はい。まあ、3回か4回とか。へえ、うん。一生懸命やるなら6回とかね。結構忙しいですね。忙しいですね。そう時は。 弱いところは伸ばしていてあげてもいいですけどねこの こ, こがへこんでるなっていうところはちょっと斜めにしたりしてなるほどこっちの 幅, 幅で作ってあげたりとかしてもいいですけどねあのーはい、め目摘み、はい、ってあるじゃないですかこういう、はい、摘むのね摘むやつ、はい、それはあんまり…それは早い時期に、まあ、早い時期そうですねまあこれから出てくれますけど、うん、こういうふにゃふに ゃ, ふにゃの芽が出てくるんですよ、えー、一回またやったりすると ここれを早い時期にこうつまんんでであげるんですよねん、まあ、今元から取れちゃいましたけどね若すぎて、はい、こういうのを先につまんであげると、まあ、これ以上伸びなくなりますよねでこの短いところから枝分かれしていきますんで、うんうん、長く伸びちゃったから今ハサミでブチブチやってますけどねは早ければめっちゃめチクチクこうやって指でつまんでるだけである程度できちゃいます。 別名であってその後の作業ですよ、ね。そうですね。はい。まああんまりその別名で過ぎると本当に枝がキョロキョロになっちゃったりする、まあ。その辺のさじ加減がはい。逆<笑>出たけどもやっぱり伸ばしたから内側に日が当たってないんでみんなフニャフニャなんですよ。<笑>はい。これちょっと弱いんでこれが羽先の芽なんでしっかりしてますよね葉っぱが。はい。ああ。カサカサするんですけど、それみんな若い芽なんでね。 ふにゃふにゃで、はい、はい、こういうのはちょっみんなむしれば取れちゃいます。春、春先やったので、みんな葉っぱでかいんで、はい。はい。まあ、こういうのと、取っちゃいますね。あんまり理解してないですけど。はい。<笑><笑>春先に出た芽を取っていく。いやいや、春先にもう一回やったから、今こう、これで落ち着いてるわけですよ。で、二番目なんで、二回目でも三回目だったりするわけですよね。なそうすると、やっぱり取られた分、光合成しようと思って葉っぱ出していくんですけど。はい。 こいつはもう伸ばしちゃったからでかいんですよ、うん。はい、みんな葉っぱは、うん、はい。あ、これでみんな取っちゃって、えーうん。そこ棒だけ残るじゃないですか。はい。うん、そうして見やすいですよね。うん。はい。で、ちっちゃいだけ残ってるんじゃないですか、こういう感じで、うん。はい。これをまたここで、一とふで止める。うん、はい。まあ、どうせ切っちゃうんで。うん<笑> ね、強いところが見えてきたらいいですよね、うん。これ汚くなるんでやっぱり葉っぱむしられるんで綺麗、はいはいうん、にやるならハサミでちょきちょきやれば綺麗になりますからね小さければそれでもいいですけどねこのサイズだと終わりが綺麗ならいいでこれやった後日に当てると懐、うんうん、弱いんで葉焼けするんですよ。うんあ なんで日よけある場所に置いたりとかちょっと養生しないとへ結局<笑>みんな葉っぱ焼けちゃってねそういうこともあるんですね<笑>そういうのはあるの、ね、でほどほど<笑>光に当てた方がいいとは言いつつそうですねだ徐々にやっぱりこの夏場になってくるとすごい日がし強いので、はいはい、ただ寒冷舎とか、はいはい、50% オフするうんうん、うん、<笑>やつを少しかけてあげたりとかしないと。 太くなったところをまあ、長い飛び出たところを、うんうん、はいまあ、節残して節はそうですね。この節がないとここに一節ありますよね。短く切れば短くつまって小さく維持できるんですけど、うんうん、短く切りすぎると下から目が2つ出れますよね。はい、あの。 それが伸びると今度はここに力が集中するんですよほうほうほうそうするとここがすごい太くなっちゃうんですよなんで一個長めにして、うん、ここから分岐していくんですよね二つ残して打った方がいいってことね、はあはあ、でもしこっちがぐっつくなればここに切り戻せばいいんですよ冬にほうほうほう、はあ、そうすればあまり太くならずに短く詰めすぎるとこうすぐ太っちゃう、えー、あこういうこと、はあ、う太くのって切り戻しかないんでね、うんうんはあ、切り戻せばまあ脇から出てくるこうビヨーンって伸びちゃってこう伸ばしちゃったら太くなっちゃった こっちの周りの枝から見ても、これだけ太いんで、うん、短くしようと思って、また。一節で止めても、ここからまたすぐ強いのが出てくるんで、うん、太くなっちゃうんですよね、はい。で、こういうのは、まあ、普通に持っます、うん。切り戻す。これ若いのに、立て替えて。先端は細い枝で あ, あってほしいってこと。ですかね。苔、ね、<笑>順っていうね、だから、上に細くなる。はいはいはい。 まあ、枝もみんなそ う, そういう感じで続いていくんでん、うんまあ、冬場に一番葉が落ちて見えるんで、うん、その時に一年の成果を確認して<笑>カエデとかは冬はそんなにやっぱり作業量は少ないそうですね冬はほぼな い, ないです、ね、ほぼないぐちゃぐちゃってしちゃうんですよね、うんうんうん、そういうのはもう元からねとどかで切り戻さなきゃいけないんですけ、ね、どね程よい場所で。 も切りいうん、結構こう葉っぱを切るの歯切りっていうのが、はいはい、あれはな何が違うんですかねこの今大きいものを積んでいくのと歯、はいはい、切りしていくのってまあカエの場合はそんなに歯切りしなくていいですけどねモミジだと葉っぱでかいじゃないですか、はいうん、で葉っぱ刈っちゃうと、すすぎちゃうんですよ、うんうんうんま、た葉っぱ切ると芽を出すじゃないですか、はい、でそこでエネルギーだいぶ使うんで、うんうん、葉っぱ半分にして 消費エネルギーを抑えつ つ, 抑え つ, つ芽を出させて、はい、葉っぱが残ってるんでそこで栄養を作ってくれる弱らずに抑制できる、うん、それをやるのはモミジ、ケヤキまあいろいろな雑巾何でもやれば効果ありますけどねもカエデは割と元気やから大丈夫そうですねなるほどね結構僕そこ分かってなかったんですよだからやっぱカエデって育てやすいってう、ね、そうですね 周りに内側にビヨーンって伸びたのがあるうんうん内側のやつもそうですねある程度止めとかないと気づかないうちにこれでまた1か月ぐらいするとはいさっきの状態ぐらいになっちゃいますんでなってくるんでもう一回それをぐらい伸ばしちゃわない方がだから半月ぐらいで、ね、早いのはやった方がいいと、はいうん、頭が強いんで頭も大きくて、はい、こっちと比べるとやっぱりで枝も太くてごついですよね、うん、なるほど、はい それをやっぱり抑えていかないと、内側から伸びたのを伸ばしというところでは抑えていく、繰り返しですね。ただ一気にすると、スカスカになっちゃう。な、え、ん、ー、<笑>か高齢とかですよねそう。そうですよね。本当はもうはも切り戻したいです。切り戻したいけど、はい、切り戻すと、内側なんかビヨーンとまた元気に伸びちゃうね。ね、やっぱり、の分の栄養がどっかに行くんで。なるほど。<笑>じゃあ、もうちょっと、例えば、内側に。そうです、そうです、ほどほどにして、ほどほどに出てきた時に切り、切、は、る、い、また切り戻 す, ってことですか。 やっぱ輪郭はそ、ね…そうですね出回してあげこう枝のところにちょっと手が入るぐらいバーって作ってあげるとちょっとあんなずつてるとそういうことなんですか、ねはい、手が入るぐらい、はい、でそれは風と、はいね、光へぇ、はいえー、うん、これちゃんとチェックしないとこういうところにビヨーンって伸びてるやるりする、うん、切り忘れみたいなそうそうでほ、はい、っとくと太くなっちゃうとじゃあ今回はこれでの切り戻しと恥ずかしいですね、はいはい 長く伸びちゃったやつね。はいはい。<笑>勉強になりました。<笑>ありがとうございます。